あ、飯島さん来た。なんか今日、ねかいいね、今日はおしゃれしてきましたおしゃれです。折です。<笑><笑>いよいよです、ね、始まりますね、はい。まだ時間9時になってないけど。はい、もう人はいっぱいいます。8時ですね。8時、えー。今日はもう初日ですので相当な人が出ると思いますね。はい、ピークは10時11時ぐらいかな。私はちょっと式の家の方でイベントに出ないといけないので。 お は, いすおはようございます。ついに大盆栽祭りが開催されました。はいえー、まだ8時過ぎぐらい。そうですね。8時35分ですね。はい。9時からなんですけどね。時からですね。もう人だかりが だ, か、ね、だいぶ売れてます。<笑><笑>フライングの人お客さんが多いんですけど<笑>、はい、ちょっと見ていきましょうか。はいはい、あ、盆栽級 T シャツ。え、あ、盆栽級 T シャツ。<笑> ここれここの横、はい、ここんははおいいいいいいいいももさててらっごごごごめな私だか覚えれれれれ安安円 3, 円ででででですすすすすすすすすねねねね漫画館のの横安くないですか 裏にもね、あとがあすすすすおげごい、えー、車っていいいっ、えー、っていいですよ、円でもちっちゃいけどね、ちっちゃいけどねわら1500円だそうですこれ。 安いとか安いと い, うかいい界のスターがあどうとうかにいやでも安いじゃないですかね。 古いですもんね。これがあの長寿梅、国風って店。そうなんで。す長寿梅をでん。六十九回だから、今九十七、二十年前。ぐらい前です、ね、あ、じゃあ、別の方が出されたってことですね。これは私の祖父の祖父が、お、は、じいちゃんが。山鳥の赤松と鳥居がいっぱいある、ね、のと、この長寿梅。はい。これもいいじゃないですかね。こうやって値段ついてないんですね。そうなんです。 あのう、昼間さんがいらっしゃるって聞いてたの。まだつけてなかったで。う<笑><笑><笑>嘘本当。そう、そうやるの。なんか、百発とか、二百発とか、いっぱいあると思って。まだ家に、まだ、があるんです。あるですか一回に分けて、持ってこようと思っ て, てあそういうこと、ね。はい。じゃあ、毎 日, 毎, 日<笑>毎日チェックしないといけない。チェックしないといけないですね。<笑> 1人があとは、痛いか心拍。こっちも、こっちも心拍。 じゃあ今回もウクライナにこの売り上げを寄付するって聞いてるんですけど今回はあの全部ではないんですけど<笑>、はい、一部ウクライナに寄付をしてなんか去年に続いてはいあんなお高い金もありますけどそれも寄付になっちゃうすから。って嬉しかけないでください学費かかるんで学費が<笑> 最近コロナが落ち着いてきて、はい、あの日本国内じゃなくても海外でも防災の勉強をしたり<笑>海外にも日本だけじゃなくてもあの勉強したいなと思ってるのでそのためのなんか資金としても今回のあなるほどありがとうございます<笑>私の学校があの赤松で有名なんですけど大久保山っていう山で赤松が有名で、はいえっと、去年は糸魚川新泊とかを中心に販売させていただいたんですけど、うんうん 今年はあの、うん、高校入学ってことでその赤松をもっと身近に感じてもらいたいと思って赤松を中心になるほ販売していますすごいですねお年齢の説明が上手です、ね、<笑>赤松といえばねひろまさんあそうそうそうそうあそうなんですよ赤松いいですさせてると思うん で, でん、ね、そうですよね専門的 で,、ね、<笑>でも大好きなんでねぜひ皆さん赤松求めてぜひ ち、ね、ちゃんとこで買自然にしたいと、はい、さんですね。<あ> あ, あれさなとこりがとうございます。 一分動画で、見てくれた人が、早速買っていただきました、はい。あ、よかったですね。そういう、ね。そう、金箔コーナー。金箔 コ, コーナー。はい。はいはい、確かにいっぱい並びましたね。これ珍しいですね。西洋神。おお。ええー。外国のやつ。いう、まあ、俗に言うコニファー、ね。コニファー。あ、コニファンー。ああ。庭木であるやつ。そうそうそうそう。ーおーそっか、確かに。そう、なくなりました。そこに、何本あか、ね。ああ、こっちう。 こっちが。こっちが。こ千 円, 円です。安いな。こっちが三千円。こっちが。この太さの差ですかね。い, い, ですね、うん、いっぱいあります。い, いっぱいあります。まだまだあります。でも早く来ないとなくなっちゃいます。<笑>あ、これ昨日みたいで す, ですかね<笑>違う。あ、でも、七千円だ。七千円じゃない。ね、安い。五千円。五千円。あの三千円だから、こっちの方が。ね、いいですよね。 あ、あそこで言っちゃう と, と、三千円。これで安いですよね。いその辺安いです。安いです。だって、あれ三千円。でね、これニ ュ, ニューフェイス。これね、ドイツ生まれのモービージ。日本の親で、ドイツで品種改良して。野村の系統ですけどね。これね、ほぼほぼ一年赤い。あ、もう、ずっとこのぐらまそうですね、うん。ほぼほぼ、ほぼほぼね。あと、あの心拍で。まだ残ってるんです、ね。まだ残ってます。<笑>いいですよね。うん ええああこんにちはあのあすあ<笑>あましていもすのってていますごんなさいしああかなすそうか。いいはい<笑> いや葉っぱ短いんですよ。赤松黒 松, 黒松ネ。ネタ間違えたことしれないって言そうそう。お手頃価格ですね。この500もいいじゃないですかね。2000円じゃね。洋画でしてやって。いやこれこう分かりやすいですね。ね分かりやすいですね。分かりやすいですね。すすね<笑>見るのがね、うん、結構大変なんです、ね。そうですね。でこの僕はこの子はこういうイメージ。ああこれね、うん、前買ったやつですね。ええー。古いですよねそ。古いくて細い赤松がという子も。 ここここ、ね、はど、い、ででですすすすすす長野したたっっっっけけ今朝いいいいいいつもててままままああありりり<笑>りがががとととううううごごござざざ<笑>早めにに回ろうって話だったんん ね,、えー、そうですねがやっぱ人多いななの、ま、の時間なのにで、ね、あんだ大盛況ですね。音<声>音<声> おはようございます。ちょっとトイレ行きたいんだけどけちょっと逃しちゃいましたタイミングをおすすめはありますかおすすめは今回草ものが多いですかね、はいはいまあ、小さいのは相変わらずあるんですけど、はいはい、珍しく今あるのはこれヤンバルガンピっていうオきアの植物ですよねだから家の中でも平気ですよ夏は全然大丈夫でも回 紹, 介紹介しましたかねこのあ下が全部500円ですねここれが500円で、この白い札 が五百円ですよね。で、あの黄色い札で千円とか書いたのはまた別ですけど、今回は三層系がすごい多いんで、花ついてるんでねわかりやすいと思います。ここが蛍タル袋で、うん、うん、これからですよね。 あとまあ去年もあったんですかアジサコーナーがあってーーでこれが目指しいタイツリソウって言うんですけどタイガを釣れたような感じの花なんですよねあそ う,、うん、そうそうそうそうでタイツリソウへーすハートみたいで可愛いそうそう可愛いですよ花も長いですしで大きさも別にこれ以上大きくならないですからなるほど、うん、あとはハですかねあとはハチは向こうですね、はいうん、分かりましたはい朝美 さ, さん に, んかさんに<笑>ずっと会計してるからあそうそうそうそうそうなんですよ息子もた息子も息子もなんか<笑>いっぱいいろいろ バチってるですか自分もも<笑>さんんのの買ったらもらええるんですかかああ<笑>ななににに息息子に使いますよ<笑>息子でま来てますか ウイチウイチってくる。売<笑>ってください。はい。あ、僕も後で。生活かかってるんで。まあ、後で買います。はい。何買うかな。<笑>ありがとうございます。特商。特商やってるんですか。特商です。先生、今日は防災相談コーナー。うん。ここ相談コーナー。相談所やってるんで。 はい、購入した木を先生に相談することができると。はい。いうことなんで、五十円の奥に入り口から奥に書いたところで先生が。三日間いますから。三日間います。<笑>なんか聞きたいことがあれば、ここで聞いてください。<笑>あの、盆栽系で出た、心拍。うん、ああ、これ持ってきてだここます。あの、真、ま、二、あ、つに割ったやつですね。は、う、い、ん、二つやったやつも生きてます。うん、<笑>というわけで、お待ちしております、はい。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。はい。 がややりなもののここううすだいいいいいいい ね, いいていいねああとうございまさんいい、ね、大 大, 大先生ですから大先生大先生俺ここにだ、ね、<笑>じゃあ、はい、お時間は12時前ぐらいですよね。 あ、十一時前。十一 時,、ま、時前、十一時前で、えー、とにかく人だかりが、はい、多いですね。すごいですね。やばいですよ、ねうん、全然歩けない多分、うん。ここ一時間ぐらいかかるんじゃないですか。うん、ね、多分。そのぐらいの。ありますね。我々も本当は見に行きたいんですけど、見に行きたいっすね、なかなか行けます。行けないです。おかげさまであの T シャツが一応売れたの で, すでますお、はい、エプロンもさっき売れてましたよね。エプロンも売れてます、はいはい、ぜひとも買い求めください。ぜ ひ, ぜひお願いします。おかげさまで着売ってんの。言ってないです。僕一本も<笑>、はい、買う方にもあり。なるほど。 じゃあ後で回りましょう。はい、お願いします。いますはい、えー。埼玉新聞さんが今、はい、私の撮影をしているとそうです、ね。<笑>素晴らしいですね。<笑> で, すねはい、でもやっぱり地元なので埼玉県で取り上げていただくのはありがたいです。いつもカンタ君のいい記事がね出てますの、ね、で、はい、もうお世話になってますん で, で。でもこういう時はキューさんのシャッターしっかり取り上げていただけたいね。ちなみに今書籍の話がメールで来てました。えー、書籍、<笑>書籍出しませんかって<笑>。 キューさん、そうそう、すげー、盆栽人形みたいな。じゃいろんな人に出して ね, ねやると面白いかもしれない。そうみた い, ですみたいです。小説園さんです。小説園はい、クロスさん、おすすめです。ナスゴウようで、はいはい、とっても発祥、はい、のいい木です。そして粘りもいいし、はい、立ち上がりと、うん、曲がいいから、はい、この値段は。大丈夫です。 北海道から、はい。おすすめ商品がいっい。はい、わあ、でっか花、黒松ですけど。これはね、文人につって、枝が少なくて、はいはい、そして景色を出している。二四五巻つってね、これ一本なんですね。はい、で、株立ちの文人ってことですか。そうそう、株立ちの文人って珍しいの、ね、俺。ですから、これなんかもう、七万円だけども。はい 本当は15 6万ですなるほどだけどけ教室の生徒さんの品物で、はい、もう年取っちゃったから安く皆さん欲しい人がいたら、はい、譲ってもいいよっていうんでなこれは7万作ったてそうか自家製のです。 ええー、目切りしてこっち、えー、そうし。四十年、すげえ。四十年ぐらい経ってるよね。ただ、ね、も最初頃だと、55、うん、年ぐらい。55年ぐらい。五、は、十、い、年ぐらい。ですから、お買い得。お買い得。はい、ありがとうございます。これは。いわしで。いわしで、おお、立派な。15万なんだけど、はいこ、こういうしまったね、いわしでは、まず少ない、うん、ですから。 中品で見て、小枝がどんどんどんどんこれからできるから、はい。そうすると、航空店の中品で飾れるようになります。なるほどはい、これは今後楽しみな。木です。将来性ね。将来性、うん。これから五年十年後、には。航空店へ達して。出せる。出せる。<笑>それぐらいの実力な。 そうですね。はい。この枝が詰まっているのは、はい。そうあまり見ないですね。はい。このやっぱ古い、はい、うでしょ。肌も古いって言えば、はい。鶯、はい、で太る。凄いかも。はい。以上で。よろしくお願いします。<笑>よ ろ,、はいよろはい、私は東時園さんの前です。<笑>はい。まあ当時園さんの前。はい。うん、田上さん、はい。どうも。ちょっと歩きましょうか。はい、この時は待ってました。この時歩けるやっと。やっと落ち着きましたね。お昼過ぎぐらいから。はい、そうですね。 観戦さんはね、すごいですね、相変わらずにでっかいっすよね、これでっか い, いつも、ここの道来るたびに見てるんですけど、うん、でっかいっすよねコショウコショウです ね, です ね, です ね, ですね心拍もすごいですよね、うん、心拍なんだね、これがだからこういうのが自然にできるっことだからすごいよねあれもすごいですね、あれも心拍ですよねでっかい、うん、こういったものが お金っております<笑>ご用園さんです<笑><笑><笑>栃木のご用園です、はい、イナですナお世話になりますどうも久しぶりで す, りで す, りです今回の、えー、なんか目玉というかおすすめ商品<笑>、まあ、うちはどこ行っても一緒なんですけど那須御用松の御床ですね御床御床、種からんみんな御床御床、全部御床で、まあちっちゃいのこの辺でも10年経ってるんですよ、えー、で、これが25年御床25年 かといって15年これ経ったらこれになるかつはならないですね。なるほど。ええー、あのこれはちっちゃく育てる10年とこれは大きく育てる25年。なるほどええー、まあね生産者なんだよねあできるだけお客さんに手に入りやすいような値段でやってますんで、うんね。ありがとうございます。えー、その他にもまあうちから出たねあの雪姫っていうヤツブのノモミジ。えー、これがね。 可愛いんですよ。うん、葉発達が切る不確定、秋まかり越して雪。雪姫。雪姫。あの、どこどこへ行く、あのスノーの方じゃなくて、ーゴーの方ですね。ーーええ、可愛 い, いんだけど、値段はあんまり可愛くないですけど ね, ね。これってちっちゃいのもあるんですか。あ、下に苗が。ここサスキ苗があるんで。ここから育ててもらえればね。なるほど。で、さすきの結構効くんで。まあ、なんなら、どんどん増やしてもらって、そっちにはありますけどね。よそいべなんか作ってもらって、あそびもらってもいいですね。いいような気もします。はい 横浜バスはこんなに、まあ。そう、これもね、あ、これ半分ぐらいになったんですよ。あ、本当ですか。すごい人気<笑>ありがとう追。追加はあるんですか。追加はないです。あら。あるだけ。早いもの勝ち。早いもの勝ち、はい。で、五葉松、那須高の苗も持ってきたんですけど、完売しちゃいました。はい、ああ、で、盆栽祭りしか裏です。うちに来ても売りません。ちょっとっあの盆栽祭り限定。早めに知りたかった。そう<笑>来年はな<笑>いよ。ない、まあ、いつもだい、限定だいたい十五から二十ぐらい持ってくるすよ。ええ。 早いもんが、直接買いに行きますね。あ、占いです。<笑>他大丈夫ですか。他、あ、目薬の木は目薬の木。目薬の木。目薬の木っていうのは。あの、江戸時代流行った和漢方、漢方。あ木肌を乾燥させて、砕いて、煎じとむと、目にいいっていうね。直接目に入れるんですか。じゃなくて、飲むんですよ。飲み薬。でも、江戸時代には、それで目にいいっつって、目薬の木って名前ついたんですけど、はいはい、ちゃんと調べたら、目にはあんまり良くない。 効果なくて、肝臓とか腎臓にいらっしい。でも体にはいい。<笑> そ, うそう、ただ目薬でこんだけざがあって、傷がある気が。いやこれすごいですよ、下。ない。すいーない多分目薬の木じゃ、これが一番だよな、ただ。ドマイナーな木なんて、そんな高くはないですよ。なるほど。うん、ただ、秋の紅葉もすごいんで。へーあの、展示会方だったら、まず。同じジュース出す、樹脂を出してくる人はいないでしょなるほど。独壇場だと思う。身がなってますよね。あと、やっぱ海善の仲間なんで、そういう花のね。 うん、プロペラでこのでっかいいプロペラの目が、まあ、風には乗らすねごいいあまますすししゲッットトた葉っぱ細かいですね。はい え、う、え、ん、お暮らのレプリカ。あ、レプですよね、なんかおかしいなと思ったんですよ。うん、こんなとこにないよ。<笑>こちらは休憩スペースですか。そう、盆栽式の家で、盆栽式の家でイベントスペースを。イベントスペース。こんにちは。カンタさんが。そうです。カンタさんが大宮セブン。セブン。はい。楽勝。どこ。 ここにも休憩ススペーはねお町内会の人たちが揚げかまぼこ と,、はい、あとだし巻きサンドイッチみたいな、えー、みたいのを出してその向かい側の森があるんですけど、はい、そこは今回喫煙所とトイレ設置しております。 年じゃなくて前なん な, なかったです。はい、年々ね良くしていこうと環境ということでいろいろ話が入っております。素晴らしいです、はい。ありがとうございます。はい。私はやってないけど。一<笑>時半まだですね混んでおりますねこの通りは。方面さん。方面さん何度目かな。何度目かな。明るすぎ。かっこいいですね。はい。だんダンディーズム。渋い。今日も渋いす、ね。渋いですね。サービスカットですよ。サービスカット。 お尻が見えてますか。春<笑>年<笑>はね、普通に、何でも、あるだからね。いいね500百円いいんじゃない。毎年はね、下手したら1年いいいね、一円で売ってる葉っぱ。ね、は売ってないと思う。冬越しして、はい、次の年は春ってこないうところ。この今だからね、わ<笑>、ね、かんないけど、何が売れてますか。今回ね、ま、う、あ、ん、値段も安かったからだけど、ベニシタンがみんな売れちゃって。あ、本当だ。<笑>やっぱり胡椒売と長寿売が、こそこそ出てる、ね。胡椒売なんか最近人気ですよね。 もやっぱり出てますよおかげさまで動画効果が良<笑>、はい、かったです旧 様, 様です一層、うん、さんの作ったボディに、うんえーに正席さん結城正席さんが絵を描いたというデアモンです一層さんが亡くなっておりますので、うん、素焼きの鉢がもう二度と手に入らないので、うんまあ、一回こっきりの出会いでしょうか、うんうんうん はい、うん、え他にもあもう昨日紹介したやつはないです。<笑>昨日の動動画画ででショート動画でたやつ新しく置いたのはこれは新しいかね、いかねかいなこれ、彦さんじいさんのいい、ね、豆鉢で5歳歳っていうん、ね、でね、こ れ, ニニニニこ れ, これはつよしさん、勇山、落下がないの で, ど, いのでどっちでしょうって感じですか。どちらかです多分 <笑>あこれはまだまだあれですね、うん、ここのが今出てるやつがなくなってもまた出てくると三日間ああまだ出ますまね値段はバラバラですけど、うん、あの高いのが売れるというわけでもないので、うん、隙間が出たら下から出す下からどんどん出てくるということで、うん、まだまだいっぱいるのでここにこう入ってくる<笑>、はい、ああだから二日目三日目も目当てできても大丈夫、うん、何が出るかは分からないなるほどね、うん、これが これは彦三神さんのね彦今ねーでこの箱ね彦さんがね自分で作ってるんですどこ行った今ここでお昼ご飯食べてたんですけど<笑>俺の鉢を買い戻すんだってダだこねるから<笑>嫌だっつって<笑>せっかく買ったのに買い戻しに来たの<笑>、うんですよ あもうすかすかになってます、だいぶ売れてます。あ乾いてないで大<笑> キリモさんが入ってますスキー場です。入ってる？女性しか入れないでしょこ れ, 女れ。女性限定で書いてあります。キリモさん入ってます。おかげさまで。どうですか売れ行きは？おかげさまで売れてます。良かった。他の効果があったかは謎ですけど。いや見たって方言いますか？謎ですか？良、はい、かった。バちらはつぼみなんですけどあさく？そうさく。こちらはつぼみになってますね。 もうちっちゃいんですよね、はい。最近こんなので石付き盆栽を作ってもらったんです。この手のひらサイズが。そうですね、うん。小さく作れるから。あとこれもうちょっと持ってきます。メ、うん、レ, レンゲ補充します。まだこれがあるんですか。はい、同じようなサイズ違いがになっちゃいますけど。 メレンジで可愛でかわいい石付きだと石に付くのにやっぱ1年ぐらいはかかるんですよ、うん、作ってすぐ売れるわけじゃないとそうなんですよ意外とすぐできそうだけどできなかったくださいありがとうございます<笑><笑>ああいの教室にいるイケメン担当なんで写 っ, ってる方か、はい、ぜひ買わないって言ってたのにまた買った買っちゃう<笑>あさみの夢をかわいい知さんだから買ったんでしょ <笑>実は、ボンスキー場に入りたい。ボ<笑>そ、ね、こ, こにもいた。<笑>お願いお願いたします。よろしくお願いいたします。よろしく<笑>お願いしま す, しす、まあ。仕事というやが勉強なので、あのそれ込みのやっぱり。 日頃の活動という感じになりますすか、ねはい、あじゃ あ, あの師匠が楽屋で阪神の話をしてるのを黙って横で聞いとかなきゃいけないみたいなこともある、ね、それもあります、ねはい、<笑>それ芸人と似てるの例でやってるんですかそれあの盆栽師になろうと思ったきっかけがあると思うんですけれどもなどんなきっかけがあると想像できますか、えー、広田さんロンゲじゃないですか で行きつけの美容院が閉まっていたのでどうしても切りたくなって盆栽村で切ってもらおうと思ったのがきっかけだと思います<笑><笑><笑> 切, 切るつながりで<笑>違い<ま>す<笑>えそれでは出演いただきました埼玉観光大使の大宮セブンの GAG さん、タモンズさんそして盆栽師の広田寛太さんありがとうございました。ありがありがとうございまございまいましした失礼す、えー、高橋をお送りください あ, ありがとうございました。あの、人。どうでした、感想は、<笑>すみません、あの緊張しました、はい。昨日より緊張しました。頑<笑>張した<笑>りました、はい。じゃあ、戻りましょう。ははい、<笑>ここが、え、四季の家の前の、えー、市民展の展示場ですね、はい。展示してありますけど、こちら、展, 展示なので、販売じゃないんですけど。<笑> いろいろな作品がありますので、うんうん、これもう盆栽祭祭りの魅力かなというふうに思います。はい。埼玉市民の木が。そうですね。並んでる。いっぱい並んでますので、うん、展示会なので、賞、うんえー、も決めて。なるほど。みなさん、こういうふうな賞を取られてますけど、ど書いてあるな、この。衆議盆栽の中で、品格のある優れた作品。こ、うん、れ、うん ここに私の疑も あ, あ、吉 さ, さん。はい、吉さんゼロさんの家ですね。そうそうそう。はい。なかなかこういうものに触れない方でも楽しんでいただけるような感じなのかなと思います盆、ね、栽、うんうん、をまずゆっくり見れるっていうのはここの魅力なので。なるほど。温泉だとまあどっちかというとごちゃごちゃしちゃってどうしていいかわかんないっていう方もいらっしゃるんで、こういうところでいいのを見てもらって、えー、こういうのが。 まあいい気なんだなって思い浮かべながら盆栽の位置の方に行ってもらえると買いやすいのかなと思います。思わ、はい、りました。はい。昨年えっ、ー、と三年ぶりですかね盆栽祭復活しましたけど昨年以上の人がそう人めちゃくちゃ多いですね。すごいですね。やっぱりそれだけ楽しみにされている方がいらっしゃるっていうのはすごく嬉しいことですのでその人に応えれるように我々も頑張っていきたいと思いますのでぜひ。 明日、明後日、暑いですけど、お越しいただいて、楽しんでいただければなというふうに思います。ありがとうございます。はい。今日ずっと忙しそうですけど。えそうですね。たくさん、えっ、ー、と、お越しいただきまして、えー、ご購入いただいたんです、はい。まだあと2日ありますんで、はい、まだそのたくさんありますから、はい、ぜひお待ちしております。<笑>はい、ちょっと失礼があるかもしれませんけど、またっと私だって。<笑>はい。バッチは。結構名前ありましたう。そうですね。バって言ってない人にもあげてるから。<笑> <笑><笑>なる<ほ>ど<笑>はい、まだまだだから2日3日もありますのでぜひお待ちしております。